ハラハラしたわねベアトがゲームやめるとか言い出してかなーり焦ったわこれだけのゲームを始めておいて投げっぱなしで終えようとするなんて失礼な魔女よねエンジェいい駒だったじゃないとんずらしたベアトを引きずり戻してゲームを再開させてくれたわマトラーをやる気にさせすぎちゃったのはさすがに参ったけどね バトラは情に弱いって分かってたから確かにあいつ敵であるベアトにも手加減しかねない雰囲気があったわね前回の流れから下手するとベアトに同情しておかしな方向にゲームを流すかもしれないって危惧してたのエンジェはバトラがゴールを誤解した時に再誘導するための切り札よ本当はもっとサポートさせて それから切りたかったんだけどねいきなり切らされたわ仕込みにずいぶんかかった駒なのにもったいなかったエッ<笑>の名乗っちゃダメルールかにしておいてよかったあれを設けなかったら兄弟タッグ大活躍でペアとはあっという間に飲み込まれてゲームエンドだったわ一気に畳みかけるチャンスかと思ったんだけど。 あんたのマークがきつくて、うまくいかせなかったわ。あ、はあ、もったいない駒だ当然でしょあんなずるい駒、とっととリタイアしてくれないと困るわ。まあ、結果的にゲーム中断を阻止する活躍をしてくれたし、それは私にとっても助かることだった。互いの利害が一致する活躍をしてくれた。という意味においては、 本当に素晴らしい駒だったわよ。バトラと同じで単純な子だったから、簡単に私の言いなりになってくれたわ。駒にするなら、バカか直情型よね。ああ、本当に惜しい駒だったわ。その子も今じゃひき肉ねえ、後で一緒に、それでハンバーグ作りましょうよ。あ、餃子の方が好きだっけ妹味ってどんな味かしら 笑えるあんたそんな余裕でいいのエンジェのおかげでバトラは奮起ベアトを猛追し始め今やだいぶ私が有利なゲーム展開だと思うけどというかバトラ今回でこれまでのほとんどの謎を解いちゃったんじゃないはぁ、あ、とんでもないバトラの青き真実なんてほとんど外れてるわよ ベアトのぬるい赤なんて隙間だらけだもの。多少は知恵の回る子だったら、適当にヘリクツ並べりゃ、簡単にすり抜けられるわ。ああ、本当にイライラしたわよ。私だったら、どれもこれも徹底的に赤で切り返してるわ。あら、そうだったの私はてっきり、あれらが正解だと思ってたわ。小型爆弾を飲み込ませてうんぬんは、さすがにどうかと思ったけど。 バトラの青き真実だって全部が有効になってはいないわベアトは第一のゲームの身元不明死体についてその身元を全て保証するとはっきり明言しているこれによりバトラのエヴァ・ヒデヨシの密室殺人の犯人は偽装死体を演じた何者かという推理が破られてるのよ次に ボイラー室のカノンは事故死だったろうとしてるけどフフフフフ自分の胸に杭が突き刺さっちゃう事故って何よバッカじゃない私が赤きほうとやらで切ってやるわよカノンは事故死ではないその次の客までの源氏たち3人の殺人の時計回りに同時に射殺して死にあったとかいう 相打ち殺人も滑稽だわ。玄師、熊沢、南城は殺人者ではない。最後の、夏日殺しのトラップ X もバカバカしいわ。夏日を射殺したのはトラップじゃなく、ちゃんと銃を構えて引き金を引いて、しっかり射殺したのよ。<笑>ご愁傷様。あんた、ダメよ。そんなことあかるあの子。 夏日の銃弾を魔法で跳ね返して殺したってことにしてるんだからあ<笑>あらあらいけないそうだったわね第二のゲームの青き真実だって甘すぎよ礼拝堂での6人の殺害時犯人は礼拝堂内にいたわあいつ何でもかんでもトラップ X で説明しようとするわよねトラップ X って何よ 変なミステリー小説のお約束使用人室で南條と熊沢が殺された事件のカノンの名前を世襲したとかいうのも滑稽だわカノンの名を名乗ることができるのは本人のみ異なる人間が名乗ることはできない夏日の部屋もローザからマスターキーを借りたという推理もダメダメローザがマスターキーを管理して以降 それらすべては、一度たりとも彼女の手を離れていない。夏日の部屋を開場した時に、バトラに貸し出した際を除いてね。まだまだ続くけど、ざっと軽く見てもこんな感じかしら。軽くも何も。あんた、第一と第二のゲームにおけるバトラの青き真実、軒並み否定しちゃったじゃないあらあら。なんてこと。バトラがそれを聞いたら、 しちゃうわねっエ、ね、アとは全然追い詰められてなんかいないのよあの子やっぱりなかなかの役者だわきっと今回のゲームでは一見追い詰められたふりをしてみせて次のゲームあたりでバサッと赤で一刀両断にしてバトルをびっくり仰天させる作戦でしょうよ<笑> それできっとまた大笑いしながら言うんだわ。魔女はピンチになんかなりましぇんって。<笑><笑>じゃああのベアとの追い詰められたみたいな悲壮感全部演技なの？そうに決まってるじゃない。あいつ本当に大女優よね。全然追い詰められてなんかいないのに。最終回顔負けのクライマックス。 だったわ今年の助演女優賞はあいつに決定ねああもちろん主演は私だけど出ルンでもいいわよ私を殺したみたいなことを言って最後に大きな謎を出したわよそれを解かれたらベアとは今度こそおしまいの海水の陣じゃないわフフフフフ されてるのあんなの排水の陣でも何でもないペアとはねまだまだどぎつい奥の手を温存してるわ最後の謎を出すために両腕を突き出した時右腕だけ下ろしたの気づいてたああそういえばあれはそういう意味だってそういうわけあの子はまだまだ奥の手を残してるそして何も謎は解かれちゃいない それをまるで全て看んされて次回最終回みたいなテンションにしちゃうなんてつくづくあの子は演技の天才よああ早くバトルをどん底に叩き落とすところが見てやりたいわあの子前回のゲームの北風と対応作戦ですっかり味をしめちゃったんじゃないマトラきっとまたベアトに同情してコロッと引っかかるわよ女の涙は。 一粒で男を騙せるからね実に安上がりでお得よねバトラーまたその手に引っかかっちゃうかしら二度と同情しないように。私もバトラーを焚き付けない当分はエンジェの挽き肉で焚き付けられそうだけど、ね、エンジェ味のハンバーグでパワーアップ<笑>もちろんこっちも負けないわよここから バトラと拮抗するくらいに盛り返せるよベアトを徹底的にサポートするもの。負けないわよ、ベアトは。負けたら素敵な罰ゲームがあるわよって、きっちり脅してるもん。あんたの罰ゲーム、本気でシャレにならないから、少し加減した方がいいわよ。ベルンに次に罰ゲームをできるときはこうしようって決めてるのがあるの。聞きたい聞きたい いやよ。もう、聞いてよ。あのね、あのね。ベルンを、素敵な素敵なお城に閉じ込めてあげるの。そのお城は、真っ白な純白の城壁に囲まれていて、一辺は12キロメートル。高さは10メートルあるの。魔法とズルは禁止。とても飛び越せないわよね。14億4千万竜兵。 話のうちが読めたからもういいわよ<笑>そこをね毎日一粒ずつの宝石で埋めていくのそれで城壁いっぱいに溜まるまでペルーを閉じ込めてその宝石で埋め殺すの素敵なロマンチックな罰ゲームでしょ一辺を5倍にしていいから高さを10分の1にしてくれたら。 今から閉じ込めてもいいわよほんと36億両ュになるわよ罰ゲームが倍以上の期間になるわようんそんなにも長い間虜になってくれるのねベルン大好き ベルンはバトラの勝利に賭けてて私は二人が永遠に引き分けになるのに賭けてるそれで誰かベアとの勝利には賭けてないのふ<笑>賭けないわよ勝率ゼロだもア<笑>奇跡の魔女に奇跡ゼロって言われるのも本当にお気の毒私も賭けないけどね絶対 絶対の魔女に絶対ダメって言われるのもお気の毒ね<笑>このゲームどういう決着に終わるかしらさすがにそれだけは読めないわだから楽しいわけだしもう逃げも中断も許さない絶対にゲームを続けさせる逃がさないこれからどんな風に展開していくのか 想像もつかないけれど、絶対にありえない決着の仕方だけはわかるわ。ベアトが勝って終わることだけはないわね。だって、私もベルンも、どっちもベアトの勝利に賭けてないんだもん。つまり、ベアトが勝ちそうになったら、私たち二大魔女を敵に回すことになる。そういうことね。私たちの力が最も均衡するのは、 引き分けとバトラ有利の中間で均衡している場合のみ、ベアと有利に傾きすぎれば、私たちは共に同じベクトルに団結して、ベアとを引きずり戻す。つまり、ベアと優勢になった瞬間、私たち二人をまとめて敵に回すってことよ。メ<笑>ルンと共闘、楽しいありがとう。 でも、コンペイトーのお風呂には一緒に入らないわよ。ええー、コンペイトーのシャワーを浴びながら、とろけたマシュマロを塗りたくってあげるのに。<笑>気の毒に。あの子は、私と遊ぶためにラムダが捕まえてきた生きたおもちゃ、お人形だわ。私、お人形遊びは上手なの。ほんと上手に遊べるのよ。 飽きずに一つのおもちゃで何百年も遊べるのが自慢なの。ある時は味方し、ある時は敵対し、永遠にもて遊び続ける。かわいそうにね。あの子はもう、私たちのお人形。<笑>そういうことよ。 あの子は私たちのお人形。私たち二人の望む末路しか用意されてない。つまり、私によって永遠に引き分けが繰り返されるか、ベルンによってベアトが敗北して滅ぼされるか、でしか終わらないと断言できる。<笑>ベアトが勝って終わるようなことは、奇跡の魔女として宣言するわ。 なら私は、絶対の魔女として宣言するわ。レアとは絶対に勝利できない。そして奇跡は、絶対に起こらない。<笑><笑>